は, い、ございますおはようございます、はい、今日はこちらの山鳥心拍山鳥心拍山鳥心拍の畳み込み畳み込 み, <笑>畳み込まれ<笑>しばらく畳み込み、えー、続いたんで、はいえー、ちょっとあの大きいやつをねやってみようかなということ で,、はい、でこれが先日都知事のお弟子さんの高橋さん、はい、お見えになった時に、えー、と動画撮らせていただいて、はい、私が前日にここ正面でこう作ったらっていう話をプロはどう見るのかという中で、うんまあ、できたら まあ、自分の希望としては、同じ方向を選んでくれるだろうという<笑>予測のもとに、さすが私もそこまで行ったかっていうことを考えてたんですけど、全く逆の正面だったっていう<笑>、ことですよね復讐になりますけど、私はこちらの、こちらですね、ここら辺のうろの感じと。で。 どうううしようかなというのはまあ一応こちらそちらの正面に作るんですけどまあちょっと未練がましいんですけどこちらも<笑>私は捨てがたいというのがどうしても残ってまして、はい、できれば両方見れる、うんうん、こちらをこちら正面を下絵に作るんですけどこちらでも見れる形に、うん 仕上げていきたいなというふうに思いますでちょっとまだねこれスリパーがあるんでちょっと太い枝にかけるぐらいかなあの先端少しいくつかあのこの枝端にかけるかもしれませんけど1回目の枝作りというかねそんな感じをやってみたいなというふうに思いますまず必要のない枝を取りますこれですねこれが枝のこのこれとこれのこの幹とこの枝の上から出てると。はいあの将来使うとなればいい枝でもあるんですけどそちらを証明した時はこれは刺し枝になってきますので これがいらない。で、あとここがね、三本になっちゃってるんですね、うん。はい。なんでこの下の枝を取るということをちょっとまずやってみたいと思います。じゃまずこれを抜きます。ドン。これとこれかな。下のやつですね。はい。これを抜きます。ちょっと気になってるのがこの枝なんですけど、これを差し枝にこっちを正面にしてこれを差し枝にした時に。 ここはずっと何もないと寂しいのでとりあえず取っといてやがはこれは全部抜いちゃうかなというのはあるんですけど、はい、一応つけておいてこれはねこれだけ抜いちゃうか、はい、これだけ抜いちゃいますね下向いちゃってるんでこれも取りましょうあとはね上ですねそちらが正面だとこれが頭でこちらが正面だとこれが頭になってくるんでこれがえー、っといらなくなってくるだろうと、はい、これはまあ天神作るにも細いし うん、あくまでもこれを目立たせるためには帳ョロなんてない方がいいんでこれも元から切っちゃいますね元からっつってもちょっと残しますけど今度そちらから正面にした時にこいつもいらないかなってちょっと半端なんではいもう大体なんとなくこっちだとねやっぱり作りやすいですよねまあそうですねうんこれがあってこれがあってどっちからいらないかもしんないな下の枝を抜いていっちゃいます、はい 真面目ですね真面目ですね。そそ、ね、<笑>そうそうそう。<笑>いや結構ねちょっとこれそこそこのものなんでそ う, そうです ね, ね山木のこの山木のやつでなかなかってないんですよあの小木って言ってねあのついでない木なんで、うん、心拍ねあの糸魚あのなかなかないんで真剣モード真剣モードですねこれはねちっちゃくたためればいいんですけど、うんうん、まあ結構太いですねうん太いんでね折っちゃうかこっちが 挿生え枝になったらこう確実いらないんですね。裏 側, すね裏側から見て。裏側から見て。これか、取りましょう。っていうかね、この枝抜いた時点でちょっと失敗したかと思っ て, て<笑>。これ一本残しておいてもよかったんですね。そうかもしれないですね。うん、これだけなかったんで。こっちの方が寄ってますもんね。うん、ただこうあまりに間延びしてたんで、残してましたけどこれ取りましょう。はい。こところですかね。はい。あ、もうなんか見えますね。こっちは正面が。そうですね。そっちを正面にした時は、はい。こっちの挿生え枝。 切るってことですよね。これ、そっちを正面にする場合は、えー、こ, これでも裏枝。そっちを正面にした場合は、まあ、こっちの差し枝をこ、ね、これをいらない。切るってことですね。うん。だからこれを差し枝にしたときに、これがこれ辺に来るからちょっと違和感あるかもしれない。うん、そうですね。えー、あの変わった裏枝みたいになっちゃうですね。ただこれはまだ成長、あの将来のための差し枝っていうことなんで、ちょっと短いですけど、まだ一応可能性を残しておくて。そうですね、可能性を残しておくってことですね。 でこれはこっちにぐっと持ってかなきゃいけないんでんまずこれとこれをですねこの枝とこの枝の針金掛けを、まあ、ここの幹をこちら側を通しながらやっていくと、はい、でこれはこっち回転するんでできればこっち回転ですかねで掛けていきたいなというふうに思います4番あっさりといきましたね 結構意外と早く終わる。早く終わるそうですね、これで太と向きだけだったらね。うん、この間の五四末、創、え、刊、え、の、ええ。あれは大変でしたね。<笑>あれ、これでまでかけかけだから。あれは二日かけてますからはい、ええ。あの、その編集してたんですけど、ええ、面白かったです。ええ、であの、あの、あの、よう、日をまたぐって、ビジャンプするやつとかあ、ジャンプするやつね。ああ、うん、結構上から飛びましたもんね、あれ。結構上から飛<笑>足くじくんじゃないかと。 番の針なんですねここ幹一回転させてからふね な, ないと固定しないんで。 ででこれ半時計回 り, 回りでこれをこうねじってくるっていうことですね、はい、これ場合によってはこの枝に対して太すぎるんで、うんうん、途中までかけてこれとこれとかけ渡すかもしれないですね超ミ、はい、超右から超右からこんなね山っきで、うん、大型根菜までいけるってるなかなかいないでしょうね<笑>まあそうですね<笑> いもうここの生徒さんで、ね、いたんですよやっぱりそういうどっちもできる人どっちもできる人あの、うん、大型盆栽もやってるしその方のやつはもう国風展10回連続で出したりしてる人ですからで商品盆栽はあの京都の花風展、えー、も出してで2月になって、えっと、国風展出してすごいですよねそういう方がいてその木は高い木から本当に挿し木みたいなやつまで楽しまれてる方だったんでんそこを目指したいですね その人はマメボやってないんじゃないですか。あ、マメやってですね。確かに。ひるさんの場合、種類広いかもでね。<笑>そうですね。そう。今朝浜野会長にも言われたんですけど、ひ<笑>るさんは自在に乗ってる。自在に乗ってるとあの今のその流行りのね。 あの盆栽界 の, <笑> の, 盆, 栽の盆栽でいう時代にのってるじゃなく て, <笑>なくて<笑>今の盆栽に合ってるって、ね、そうですねだからやっぱり私もツイッターとか始めて、うん、若い方とかね3十代の方がたくさん商品盆栽とかミニ盆栽って言われるやつをやられてるっていうのが。 分かったんで、う嬉しいですよね、うん。まあ僕に言わせれば。時代に乗ってるというか、時代を作ってるという。<笑><笑><笑>昨日家でそれで言っちゃいましたよ、私。も。いはい、<笑>はやりを作ってるんだって。そうですね。うん、昨日家帰ってねあの、まんざら嘘でもないから。いや、ですよね、ねああいうね、やっぱり畳み込みと、ね、今ちょっと集中してやってますけど。うん、畳み込みを発案したわけじゃないけど。みみけじゃないけど。 まあ、それを早世に知らしめたという世に、ね、知ってもらってうんそうですよ ね, ね, ねあんまりと戦いますねすお前が始めたんじゃないっていうねよお値段付けが始まりました値段付けが新商品が、はい、今日は大量に東寺園に盆栽が入荷しましてよし途中で盆栽を見に行くかもしれませんけどそしてこれはこちら側にですね、はい、ねじって で位置はです、ね、そっちから見た時に違和感がない位置なんで、うん、あんまり低い位置よりちょっと上げるかもしれないですね、うん、でここがね少し今割れてるんで、はい、ここですねここ箏です ね, 割れてますね、えー、なんでこれギュッとやるとここを も, もっと避ける可能性があるんで半分枯れてるんですねこ、うんの感じですねだからここから先を曲げるような感じでいきたいと思います、うん、で山木なんで割れる可能性が結構大ですね、うん、じりながら 山県ねポキッと行くんでねポキッと行ったら正面変わりま す, <笑>これです、ね。もうこれがなくなったら間違いなくそっちですね。ねああでもいいとこ行きましたね。うん、そうですよね。こっちの方なんですけどねこういうこっちに帰ってくるっていうねこれがな重たいな。こっち正面もいいな。ですよね。いや良くなると思いますよ。今はこっち完全にこっちで。そうですね。でこれはこれを見せるためにちょっと離すんですね。 キッキキッキ言うんで、ね、い怖いんですよねあこれこれねやっぱりどっちから見てもそっちから見ても出過ぎちゃって、はい、ちょっと寂しいんですけどこれでこの辺が泳げられればこれはなかなかちょっと使いづらい、うん、出ちゃうんであまりにも 上, 上, の上のやつこうそっくりうん、うん、ちょっと小さくしてはい どうしますかじゃあやっぱりちょっと小さくしますねこれね枝がこれにこうちっちゃく作りたいんではい、はい、この辺の、えー、先端とこれがねどっちか抜きたいんですよねもうね差し枝の上の枝ですそうですねこっちの方が使いやすいかな内側に来るんでそうするとこれを取っちゃってこれも細いですね取っちゃって ちっちゃくしたいですねこれねさっき取っちゃってもいいかなって言ったぐらいなんで、うん、これ も, もう少し追 い, 追い込みます裏枝頭は分かるけどこの枝は、うん、だ, かれだからどうい う, 役割ってるうそうですねこ辺の辺、うん、の全体この辺のちょっとボリュームつけるところですからね、うん、こっち見えますかねここ、まあ、ここが両方刊抜きになっちゃってるんで、うん、これを1個取りますね細いやつねはい、はい、いらないなこ れ, これ取りますね はい、はい、そうするとこれがあってこれがあってこれまだおっきいぐらいだなあ<笑>分かるかなわかんないか<笑>畳み込むかとあとは頭ですね頭はこれは頭の部分頭の部分ですねでまずここが接近しちゃってますから、うん、ここですねそうするとこっちを取っちゃうかなここにありますんでねあまりにも接近しているということでこれ取っちゃううーんとここが二股になってる 葉っぱはねこっちの方がいいんですよね杉っ葉っぽいんでね上取っちゃうか要は選んだ理由はこっちの方ががんかこう細かくできそうな本当は下向いてるんですけど、えー、と細かくできそうな感じなんで上を取っちゃいますでこの辺のちょろちょろっとしたやつも取るとこの辺の紐のやつもいらないですね ここ頭じゃないですか。ええー、そうですね。これがこっちから見た時の頭じゃないですか。ああ、そうですね。こっちは上にある、ね。うん、高さはね、最後合わせなきゃいけないですね。だから、合わせてこう並べるようなです、えー。そうですね。そうですね。はい。はい、ただ、これを起こした時に、下がっちゃうんで。若干、やっぱり、あり意味になるかもしれないですね。こっちから見るとね、ちょっと上出てるなって。わ、分けるんですか。分けます。両方頭作りますね。うん、それは、まあ、違和感ないようにできるかどうか。もう、三つあるんですね。 まずこれを取るちょってといらなくなっちゃうな真ん中ははい取っちゃいますこい。はパン抜きだった、ね、そうですね缶抜きですね3本あったのでね、はい、でこれ 上, 上下とかねいうのはこ こ, ここねじれば横になるんで、はい、大丈夫ですちょっと葉っぱがここら辺あんまりまだ弱いんでとりあえず取っときますね、はい、頭出しっていうことでこれ頭これも頭こっちは多いかこの辺のちょっとひ紐のやつは多いんで ちゅう、はいちょっしょいった値段ついたかなここもう少しボリュームつけときますねえっ、ー、といらないのはこれが細いですね細くて勘抜きなんで、はい、これを取ります、うん、あのーええ、単純な疑問なんですけど、はいはい、針金、ね、1本だけかけて剪定が始まったじゃないですか、ええ それなんか意味あるんですか、まあ、決め手となるのはこれとこれなんですよね、はいはい、これの位置とこれの位置、はい、これを決めた形でえっ、ー、とちょっともう一回針金かける前に剪定しようとなるほど、うん、あのだいたいこの位置とこの位置が決まったと思うんで重要な場所だから先に曲げていたそうです ね, たたそう で, すねで、その位置に持っていかないとイメージがわからないんで、はい、はい。それでやったってことですねうんと普通こうスギッパ取ったりたくなっちゃうんですけどこれが元気ないんでスギッパって元気が よくて出るんで、これの期待と将来、うん、あこっちを切っちゃう、はい、あそうですね。スキッパを残すですね。ここら辺も枝がいっぱいあってどれを残すか、そうすると、うん、この辺ですね。うん、この辺がいっぱいごちゃごちゃしてて、あまあ下向いててこうま伸びしちゃってるんでちょっと弱々しいんで、これは取っちゃう。うん、ちょっと元気ないですね。これも ね,、うん、ね。はいはい。軽く分割こを作っといて、あとは培養にするということで。はい。はい あとはそっちの差し枝、この辺ですね。こへんが上から行くと、これはさっきと逆でこれを元気つけたいなということでねこれねこれを取っちゃうさっきとパターンですね。あこれこういうやつこれは先端がもう茶色くなってるってことはもう出ないんですよねこれね。本来ここに成長点があればいいんですけど。 これはもう茶色で止まっちゃったってことはもうやがて枯れるだろうということで、はい、いつもはこういう作業の時に雑談してます、ええ、あそうですね雑談で、ねね、真面目なんですね真面目なんですね<笑><笑>集中力かね やっぱり話題は<笑>まだしますか。ま も, <笑>もういいか、だ終わってだいぶしてると思います。終わってだいぶしてますね。公開するは あ, あ、そうですね。正面と。正面した時に、こ, この幹の動きを、これは消しちゃってる。そうですね。うん、なんで、こっちが、ちょっと間延びしてるんですけど。これを活かして、こっちの方に、ちょこんと作って、てんね、この辺に。で、これを抜いちゃうと。はい。いい枝なんですけどね、非常にね、こう左 右, 左右があって、うん。曲がるかな、これ。曲がれば。 両方正面だとややこしいですね。そうなんですややこしいんですよ。で最大はこれをさせだとしたときに、はい、これの違和感がないかっていうのは最後残ると思うんですけど。はいきましょう。これね、はい。はい。はい、これでだいぶ枝抜きは終わって、あ、は、と、い、はこの枝をかけていこうと。はい、ちょっとコーヒー飲む。コーヒー、コーヒーブレックかます、えーこ。こんな感じになりました。うんうん プロは真面目なヒ昼マさんです。じゃあ針金掛けをしていきたいですね。どっちもいいですね下からよくこう仕上げていくっていう人もいるし、もうん、針金の太いのからやっていくっていうのがあって、ちょっとこの辺も頭どうなるか、この辺の行き場はね一番ちょっと気になるんで。ここここには掛けるんですか？うん、ここはもう掛けないですね。じゃあこの辺で分かす感じで。そうですね。ただ。 ここここここここれとこれれれれれれれとととととととととでででかかかけけちちちゃゃゃううううううたたたんんんにににににななななっっっっっっててくをすすすよる思ねね休休憩憩のの間ままま買買しいも下下は大丈夫なんて<笑> 内蔵売るかってやつで、ね。そうですね。ね。ちょっと高い買い物しちゃったんで。いや、ここんとこね。高い買い物しちゃってるから。うん、そうあの動画にはなってないんですけど。なってないんですけど。でも高い木を買ってるんですよ。高い木を買ってるんですよ。<笑>本当に。ね。<笑>やばいよな。 買ったとか、ね じ, ゃね、じゃないレベルの買い物をそうですよね近いところで2回見てるん で,、ね、で回てんで買ってますねさすがにいくらセレブのひるまさんでセレブじゃないんですけどさすがにちょっとどうなんだろうって思っちゃうぐらいの、まあ、そ, う そ, うそうですねまあ盆栽スルで売りますからはい<笑><笑> 売るといあやいやいやでもだいぶねあの小さいのにシフトしていくんで、はいはい、たくさん出したいと思いますもうすぐですもんねもうすぐですかあと3か月、ね、あと3か月2か月ぐらいかそうですね準備しないとアナウンスあると思うんですけど、はい、僕もちょっと大宮祭りにご、はい、協力できそうなのでああそうですかはいはいじゃあ何かどういう立場か、はいはい、そんなことまで考えて あの最近、エゴサーチしたら、金の亡者みたいなことを言われ、言われてたんですけど。金の亡者。だから、金稼ぎに走ってるみたいな。ああ言われてたんですけど、無償です。はい。はい。はい。<笑>そういう、そういう と, いとね今回も無償でやります。そう言うとこないとですね。あと、金稼ぐんって、うん、僕これ仕事ですから。あ, あ、それはそうですね。<笑><笑>そうですね。っていうところのね。はい、はい。はい。 思いました。そうですね、それないとやっていけないですもんね、うん、生, き生きていけないですもんね。生きていけないしね、うん、終わっちゃいますからね、うん、この YouTube は、うん。再生数じゃ食べれないぐらいユーザーが少ないんですよ。ああ、そうなんだ。ただ、うん、ただ見てる人たちがほら、うん、年配の方が多いからわかんないんですよ、この感覚が。な る, なるほど、なるほど。使えないな。使うか、まあいいか。今日は、えーと、銅線でやってます。今日はど線せん。今今さらですけど。 線、ね、え家にあるんですけど、ね、え使うことないいんででですすすよやややっちゃうから<笑>やりやすいですかららりね。あ の, 店 の, の, がねのばっかりです、うん、この辺から始まってここは鏡屋さんを作ってくれたやつですね。 2 3 4 5 6六1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3個ぐらいありますけど<笑><笑>あ3 3 3 3 3あ3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3ん3 3 3 3なんかね。愛着がわいちゃって。3 3 3 3 3 3 3 3 3 3そ3 <う>か。<笑>そうか そうだ、だからその五葉松もまた戻ってきましたんで、はいはい、一回売れかけました、ね、売れかけたんですけど、予算オーバーだったらしくて、いや、これもそうなんですよ、買いたいって人がいてあの方ですか、あの方が、これは売らないですよね、いや、だけど、買いたいって言ったら、売る、売る、はあ、お金、ね、ないから、金融緩和ないから、<笑>買って売って、買って売ってですね、そうそうこれ、よくできたら、うん、言えないですけど。はい で、買うって。え<笑>あ、こちか。<笑>マジですか、ね、マ, ジマジ、マジ、マジ。やばいす。買えれますね、これで。そうすると、だいぶ楽になりますけどね。<笑>だいぶ楽になりますね。っていうか、まだ借金あるんでね。<笑>今月。こんな盆栽やってしていこのかな。いるのかなって。 でもね、うん、こういう素材の山木みたいなのを買ってきて作ってあそうそうだ作って売って作って売ってが ね, いいですかね繰り返せればなんとかやりくりできるんですよねそうそうそう素材を売るのがどうだうっていう人いますけどあ そ, う そ, う全然全然それのおかげでこんだけ 腕, 腕がね、えー、成長できたっていうことですよね、まあ、まあまあそうですねこの程度ですけど、うん、すると荒掛けこんな感じかな、うん、そうする と, といよいよ18番ぐらいかな 16番番、ね、番ですす。すね。さっき今さっきてて言いままましたけど。16 <笑> <16番> <笑> 16番を今役立ち情報はありますか植え替えですかね。上上上で結構枯らすことが多いんですね。ややっっっぱぱり直根がああるるかかららてとですね。っすかねえー、だだ。崩した時に枯れる可能性があってんオ だから畑の木の時、はいはい、もうちょでバーッて伸びてたりするじゃないですか、えーえー、だから脇根がない時にそれ切っちゃうと枯れるからなるいうことを確かに言ってたような気がします、えーえーえー、はいじゃあ続きですね16番まで終わったんで18番以降の針金としてははい、はい 今日はどかか寄り道しししたたんですか今日は今日はね、ま,、はい、今日ま待っいいええゃったんですかかああっちてんんじゃないですか、はい、いいですいやででですすええしししまままたたれ石昼間さはは畳めが私そこもよね。 枯れないことを祈ります<笑>私はご用が結局こんなのと、はい、これはもう動画になってます、ね、あ、動画というかこの2つですね、はい、これは昨日やったやつ裏、うんはい、ネタがないって言ってたやつそうです、ねはい、いいから針金かけろって話し、はい、<笑>細かい針金かけないんではい。パッパッパッ パ, ッパッし仕上げていきましょうはい。こう入って難しいなこれああ、こっちっけるかはいはい了解です <笑>誰食べてる自分で食べてる自分はあまたため息ちょっとまたため息ショッキングなことはさっきのさっきの ね,、まあねはい、でも今日いっぱいね杜氏園に木が入りまして、はいはい、で私がいくつか選んで下に置いといてよけといたんですよ、ね、けといたで買われちゃいけないからっていうんで値 段, も値段も全部取って<笑>下に置いといたんですけど 帰ってきたらなかったっていう。<笑>売れちゃってた。売れちゃってたっていうね。プロの人が選んだんで。そう、まあ、しゃあないなって、同じ面を持ってたと。そういうことですね。すねそう、はいはい、そうですね。はい、というお 話, お話でした。はい、でため息がついての、はい。お小遣いが余ったと。あ、った。よかった。はい、よかったですね。使いすぎなんでりました。あと、いよいよ最後、二十番か二十一番で。あ、じゃ、二十二番で、はい。はい、終わりですね。えっと、もう少し一回配置しましょうか。 先にね、はい、大体の位置をここはねどれだけボリュームたくるかで棚でいくつか分けたいと思うんですけど3つぐらいのブロックに分けるかこれは1つでいいかなこれでねでこれも多分3つぐらいにこれはちょっとボリュームあるこれは1個後ろ持っていっちゃうかなこれ後ろ持っておけばねこっちから見た時にも見えるんでなるほど感じ真ん中ちょっと大きいですけどでこれが差し絵だとしてやるにはこれを下ろしていく、ね、下ろして最後上へ上げるこれはちょっと上げとく。 そしてやっぱり棚は何個かの塊で1つのそうですね棚を作ってい何本かの小枝でこう1つの棚を作っておけばまあちょっと大小ありますけどねやっぱりこれですね一番行き場がないのはこれはこっち側へ持ってきてこれがいらないこれを。<笑> 両方正面にするからいら残してる使いづらいんですよね。うん、うん、こんなら切っちゃう。切っちゃう。ここも挙げますね。ここの畳み込みやつ結構大事なんで、はい、ここですね。こうこここコンパクトにしたい。なくなくてもいい枝なんですけど、とりあえず取っとこうということで、これぐらい、うん、こんな感じですね、はい。はい。だいぶ右に寄ったと思うんですよね。はい。そうすればまあ使えるかなと。ちょっと5分ぐらい出てきて。はい。 5分出ていいですかって確認取るってことはあとは任せたってことですね任ねき<笑>ってことですね任された普通にいない時接客してお金もらってますからね<笑>ら<笑><笑>サラリーマンですけど普通にそうそうそうそうそうそうそうそうそれできますね。<笑>そうですね。そうですね。<笑>アットホームなアットホームなね教室です。 なんか物着ても、みんな普通に、あ、来たからっつって、運びますもんね。そうそうそうそうそうそう、<笑>あ、ホーム来たってね。普通に運びますよ ね, 普通にますもんね。なんてアットホームな。アットホームですよね。うん、人使いが荒いのか。<笑><笑>ということで、とりあえず針金けが。終了しました。したあの、小枝をかけてませんけど、とりあえず棚にできるような感じで。 はい作りましたね。で一つはまあ正面がそこら辺ですかね、うん、こ, こら辺の辺が正面にしてまあここがえっ、ー、と、うん、<笑><笑><笑>まあ幹を少し切るか切んないかぐらいのところに、はい、こっちにぐヨッと寄せたんですね、うん、ここは、まあこうダラーンと鍋づるになんないようにちょっとこう変化つけたんですけどちょっとこれ辺割れましたよねなんか、うん、あれあう割れてますここかね割れた部分 割りやすいん で, でとまあこれを頭にしてこれは高いんですけど一応これ残してもいいかもしれないです ね, ですねちょっと少し残してですねこの辺から見ればいいかなというところですね、うん、まあプロのアドバイス通りの、うん、感じですかねで、うん、これ辺も裏枝がねさーっとこの辺に出てきて、うん、いいんじゃないかと思いますであとは私が、えー、やりたいなと言ってた裏側裏側<笑>どう映 っ, <笑><笑>ってますかね。 はこの辺かな。差し枝がないと考えていいんですか。かこれがね、差し枝なんですよ。じゃなくて、その後ろの。あ、これね。あ、いや、これはね、うん、とりあえず。つけておきますけど。生かしで考え て, て。うん、ただ将来はやっぱこう太いんで。取っちゃうと思いますね。うん、ない、で。多分角度もこうなっちゃったから。ちょっとみんなこう、こう向いてると思いますけど。うん、みんなひねって。で。やっぱり最大、うん。いいところ生かすのは、この。足元と。ここ生かして。うんうん、ただ。 やっぱりこれが天井が押し寄っちゃってるんで鉄棒でこれをぐーっと上まで引っ張ると、ね、引っ張りながらまあこれよりも上に持ってくるんですねこれをね差し入れはこっち流れあそうですそうですこっち流れですでこの刃が今こっちに向いてるから、ね、ああそうそうそうそ う, そうですねだからこれはもっと そ, そちら引っ張りながらこう起こしてるようなうってこの今度これを、うん、こうこう こ, う こ, うこうにこっちまでこ う, こう来うんですよね開けながら開けながらこう行くような感じですかね、うん、これぐらいに。 これの上に行かないとおかしいですからね。そうですよ、ね。こんなことできるよ、ね。いやー、どうでしょうね。<笑>でも結構ね、これ動くと思うんで。なるほど。はい、これで少しね、えっ、ー、と、様子見ながら、棚を少しやっぱり、過ぎっぱなんでね、元気に作っていって。うん、うん、考えておこうかなと、いう、どうですかね。はい。マズン的にどうでした。<笑>でも、意外とやっぱりこっちがき、よく見えるかなって、まあ。そっちがね、向こう側正面。 うんっ、うん、時間かかるなっていう、ね、かかりますよ印象でしたねやっぱり 時, 話ぱり時にそうそうその通りだなって気がしますねただやっぱ枝の差し枝の出、うん、この部分 を, そうです、ね、を考えると、はいはい、こっち正面の差し枝の出があんまり こ,、うん、これが ね, ね、うん、って考えると将来性は向くの広間さんが言ってた方にあるのかもしれない、ね、かもしれないですよねとか思いました、うん、あとね最大一番のポイントはこれ こっちが正面になれるかどうかってこの水水これこれが生きてなかったらこっちの正面はないんですそっちの正面は。これが生きててではいいんですけどここら辺から入ってきてこう言ってぐるっと年齢してここにつながってくるんですけどもしこれが全部死んでるよということになるとこれも枯れますから。 正面に水 水, がない水水が見えないということになってくると、はい、そちらの正面はもうなくなります正面から、えっと、水水が見えないといけな い, 見えないとダメですね。いけないと、はい、お, 化けなお化けみたいな。に、えー、なっちゃうんでそれはもう心拍の鉄則なんで、うん、と, い う, こと、はい、いうことがありますの で, でまあいずれにしても水水をねこれからそちら正面にしたって結構太いん で, でこっち正面にしても太いんで両脇から少しずつ攻めてきます。 そうした時に、まあ、水あ水がどう生きるかですねそれ次第で最後決めるような気がしますねはい感じでプロに教わった方法を方法というかねあの正面を周に考えながら、まあ、両方で作ってみたということですねまたまだ作っていく木なんでとりあえずの骨組みだけやりましたということではいはい大丈夫でしょうか<笑><笑>これは今日はこの辺でこの辺ではい、はい、ありがとうございましたありがとうございました かんたさん出てこないのにこれどうだろうこの3分光もあんま良くないな<笑><笑>どういうことですか<笑>こっちの照明あこっちのね、うん、こ, っちこっちの照明を見せてる、ね、最近ツイッターでも出てますけどそのみんな同じ心拍の あの糸魚川の葉っぱになっちゃってるんでつぎ木ですかね、うん、衣替えっていうのが果たしてどうなんだっていうのは、まあ、昔から言われてますけどね、うん、やりたい気持ちは も, もうわかりますよねそうです ね, ね短くこう積もった、えー、葉っぱの方がいいんじゃないかなっていう考えちゃいますん ね, うすね、うん、だから山木をいくつか持ってる人はねそれこそ 奇襲とか、ね、北海道なんかの発祥、はい、持った方がいろんな発祥がね楽しめるんで民家の方はいいと思うんですけどやっぱりどうしても高くねあの商売にしようとすると、うん、高く売れるんで糸魚川がそうなっちゃうんですよね私もあれですねアダモンさんのとこで買ってきたヤガキがね北海道なんですけど、はい、衣替えしようかどうしようかちょっと悩んでますね、うんうん、あのいい位置で作れればいいんですけどね北海道でも。 今の枝で作ればいいんですけど、作れないとなるとやっぱりね、最近言葉が詰まるんですね。<笑><笑>廊下ですか。そ う, そ う, そう、老化ですね。喋りながらもなんか次のことを考えてるんですねきっとね。あのね、あのー、一昨日公開した動画ですかあ の, あのちっちゃいやつ。はいはい、あの時編集で結構よ私。 修正しましたけどあしましたやっぱり結構ね噛み合ってないんですよ話があなるほどね<笑><笑><笑>僕はハリガネ掛け終わって、ええ、出来上がったの見て、ええ 見えないから、はいはいはい、ちっすぎて、はいはい。見えないから あ, あれがねこここうしてこうやったんですね、えー、っていう話をしてるのに、うん、もうギルマさんは、うん、次の枝の拝調の話をしだしてて<笑><本当><笑>編集でうまいことをやりましたけど<笑>ああそっか間<笑>合ってねえなーと思いましたね結構あるかもしれないですよ、私<笑>多分夢中になると<笑>、うん、自分がその考えになってると、えー、結構他の話聞いてない、ね、そうそうそう人の話聞いてないでもの、ね、自分の鴨屋さんのとこ行った時も、えー ありましたよありました家具屋さん話してんのにほら昼間さんからね文人の話しの<笑>しの<笑>家具屋さんの言葉を遮るかのように<笑>そこまでも自分の<笑>話をしたそうそうそう多分あるんだなそれ癖 で, しょ癖ですねだから結構会社会社の会議とかでもね<笑>話して偉い人が話してるのに全然違うこと考えてて<笑>急に刺されたりなんかしてね えなんてなんでさっきみたいなあるんだなあ、うん、人の話聞いてないっていうね無邪気とだよ<笑><笑>そんな可愛いもんじゃない<笑> ね, ねあんだけニコニコされて、えー、これこれいいでしょいいでしょみたいな感じでこう、はいはい、話されるとるのそうそうそうそうひろはさ、い、ん、はい、話さぎってるけど笑っちゃうみたいなで、えー、<笑>やっぱキャラクターがやっぱ<笑> そううなんですんんです。かかか。ね。いいのかどうか い, やいいいいのどや、と思まれ男子が好きになっちゃうん<笑> ダン ス, ダンス 男, 子男子が好きな女性になっちゃいますよねそれでねそれあったらいいないやダンスキー男子好き以上男子が好きな女子<笑>みんなそうでしょそみんな男子でもないし<笑>男子でもないし<笑>中高年しかいないんですよ高校やってる人はそうなんですよねえー、っと雑談が今度増えてきましたねだんだんだんだんねそ う, そういう動画なって ど, どこ使えばいいかわかんないこののの動画の締めの言葉を。 考えておりますそもそもこの動画のタイトルは何にしようと<笑>そうですね私も考えておりますだ、ね、から考えてるっていう。リマさんのやりたい作業を、うん、できれば優先させたいとい う, う、ね、やっぱり僕も思いがありますので<笑>、はい、だからやっぱあり畳込み続い、ね、畳込みが続いちゃったんですよ ね, ねどうしてもね<笑>まだやりたいんですけど ね, ね本当は今日あと一本ぐらいやりたいんだけど、うん、もうついにね東京の自宅まで アリガかけて持ち帰ってやっちゃったっていうね盆栽界の流行りを伝えたと作ったんだって。え, うん、っってああえーってっ<笑>興味ないでしょうね興味ないですね全然見てくれただけでもは、うん、あいいでしょうって言ねうんはい可いねたら頑張った頑張女性の声に反応します、ね、ついね年齢問わ<笑>とはず人恋しいですね<笑> <笑>人恋しい家族いるじゃないですかいや僕が言うならまだ分かりますよ。あよいやらしく受け止めないでほしいんですけど<笑>スキンシップが恋しいですよね<笑>あの本当にあのお宮にそういうお店いっぱいあるんで<笑>ありますかねそうかスキンシップができるお店ったくさんあるん、ね、でそうかはい 盆栽買うぐらいだったらね、うん、そういうところに行けば、そうですね。楽しいこともある、できるんでしょうけど、えー。動画のご視聴ありがとうございました。盆栽球では、はい、スポンサークレジットを募集しております、うん。詳しくは概要欄をご覧ください。<笑>よろしくお願いします。こんなお得な企画ができたんですか。何<笑><なに>？<笑>そんなにお得な企画ができたんですか。<笑>そう、広告です。広告です。はい。はい、ぜひお願いします。<笑>